4000万円払って小金うんこ、ベントレイコンチネンタル GT です。なんか煽り運転した人が出たらしいので、せっかくだし遊んでいきましょう。車重が重く、ウェット路面なのでゼロ加速は不利ですね。 上を目指さず、蛇行して他者の足、引っ張りに終始します。いかついながらも上品なデザインと、重量を感じさせない走りと、豪華絢爛な内装が魅力のイギリス製ベントレイ。はい、そこ、ベントレイとか言わない。よいしょ、コーナリングについては、いい具合にゼロカウンターでリアを流していけますね。重たいからって外に流されることもなく、雨の中で滑らせていけるフィーリングはいい感じです。灯油揚げさずミサイル。正面は昆虫みたいな色してますね。優美な塗装だ。 煽り運転は欠かさない私としてはね、ネタに走らず真面目に走りたいのよ。クワックは、本からふざけていくスタイル。チャガーなんかベントレーから見たら子分みたいなもんよ。はい、意味不明なタイミングでブレーキを踏んでいくアポ AI は抜き去るに限ります。直角ヘアピンにについてですが個人的には コミでブレーキングを頑張るよりも最適なタイミングでアクセルを全開にしてスムーズに抜けていくことを意識した方がいいと思いますさてフォルザでは積極的にリアを流すくらいの方が早いんだライン確保のためぶつけながらブレーキング ドリフトリックとして遊んでみましょうか侵入で一瞬だけサイド今の右コーナリングほとんどゼロステアでしたもうこれ煽り運転でもなんでもないですね普通に滑らせ君に走った方が楽しいんだよな赤信号だけはどうにもならないが遅い車がいても煽るより黄色線無視で抜いた方がペナルティも軽いしな煽るより路肩から抜いた方がいいんだこル座式サイドスワイピングで 和式便器にクソしたベントレイみたいなやつが出ても、私はベントレイ好きですけどね。は出た、誰もやってないボータバーあライブなんたら。とりあえずこの狭い市街地を駆け抜けるラリーミッションなので、市場も兼ねてやってみましょうかね。このゲームにおいてのベントレイは、まず重い。特にターンインのところで重さを感じる。加速力は必要十分かもしれないけど、フォルザは1000馬力が当たり前だからな。カウンターを当てつつベタた組で立ち上がり。 いじっていくなら、まず最初に軽量化ですね。よし MPC。電の第二波ミサイル。ベントレオベンってやっつな。銃がないだけのグラセスターンしようと思ったら n p c が、偶然予想してのサイド外れ。またクワックはしてる。ははなんでそこで U ターンしようとしてんだいミサイル重たいはずなのに、下り坂でのフルブレーキングでもよく止まる。車重相応にいいブレーキだ。 重たいんだけど、その重さのいなし方がいいですね。侵入でリアを流せば、インに向かって滑っていく。おっとっと、さすがに車重が重いから、ブレーキはちゃんとかけないと遠心力に勝てませんね。ゲームの中で一番高いおうち、というかお城に帰ってきました。早速いじっていきましょう。フルチューンにするぞ。2.2 トンから 1.7 トンへの軽量化か、まだ重いが、だいぶマシになるだろう。エンジンスワップはあえて行わず、この V8 エンジンだけでどこまでやれるか試しましょう。 g t ウイングは、まあ純正のままでいいか、タービン交換によって、ドカンと馬力が上がりましたね。1000馬力オーバーか、タイヤも見合ったものにしなきゃな。スリックタイヤにして、リアタイヤは305幅、1000馬力を 4WD 化しても、トラコンがないとまともに加速しないでしょうな。S1 クラスに留めておきましょう。ハイブリッドタイヤとトラクションコントロールのおかげで、ガンガンに前に出ていくようになりましたね。というわけでスリックタイヤを履いた直後ですが、クロスカントリーレースでしそうといたしましょう。あ、 パワーだけアップさせてもタイヤと路面のところで滑って何も伝達できていないそして火山の頂上から飛び出します富士山の斜面下りのようなレースなのですそうこの下りがあるから私はこのレースを選んだんだすごい飛ぶよな誰かコースアウトしてきたおっとっと外側に流れていく道に対してパワーがありすぎているんだ バランスなんて存在しない。まあ、1000馬力なんていうのは、200キロから上の加速力が主な使いどころだからな。って何チェックポイント逃してんねん。むっちゃスピード出る割にむっちゃ滑るからさ、コントロール難しいのよ。グリップじゃ走れないから、常に滑らせてるような感じになるね。 おっとっとと、ノーブレーキでアクセルベタブみコーナリングは、さすがに厳しいし結局速くもないか、飛び込みでブレーキングを遅らせても、曲がりきれなかったら意味がない。足回りはノータッチだったが、フロントのアンチロールバーが強い系か、外側に流れる感じがよろしくない。さあ先の見えない大ジャンプだ。えこれ曲がれなくねあ。そがー。 ジャンプ前ままで戻ってやり直すことにしましたよオフロードには向いてないっすねノットじゃなくて便座にしないとクロスカントリーをするベントレイをノットっていうなコンピューターも普通にチェックポイント逃してますがなまたかよ ちょっと足回りを見直しましょうか。アンダーステア傾向がひどいので、とりあえずアンチロールバーはリア強め。バネも減衰もリア側を強くしますが、極端に固くはせず、足が動くようにします。縮み側の減衰力って、伸び側の半分くらいがいいらしいですね。市街地に戻ってきました。煽り運転用のサムネでも取らなきゃな。惜しい。 このままサブロック侵入でいきましょう。リアにはル駆動力も増やした結果、まだ重いですが、いい感じで滑ってくれるようになりました。煽り運転ネタとか、視聴者さんは今すら飽きてるんじゃないかと思うけどどうなんでしょうか。ドラレコとネットの普及で、これまで広まっていなかった日本人の悪用が、晒されやすくなってるだけにも思います。公性な車に乗るのはまだわかるけど、それでイバローっていう神経がわからない。 子供の頃、親の金で買ってもらった新型のゲーム機を、学校で自慢して回るような子供だったんでしょうかね。公立の小中学校、普通にベントで買うような金持ちを除き、大体世の中の構成員のうちの8割が揃ってるからな。家に c クラスくらいのベンツが止まってて、中学は私立を受験しようとする家の子供と母親が、一番性格悪って小物のあった。そういえばこのゲームの市街地、いろは坂かジャンプできるスポットがあるんですよ。いけい。 なんか違う、アオリ転のつもりが、ジムカーナ大会もどきになってしまっていますなベントレイ、アストン、ロールスロイス、マクラーレン、ジャガー、イギリスの自動車も、あんま売れてないながらいいものです。 しれっと潰されるビートル君こんな豪勢な車作って昔世界を植民地支配してた頃の王族気分を移動中くらいは味わいたいんでしょうか本当の金持ちの中の自分のこと偉いと思ってる昭和世代がまた一人といったところだろう人命がかかった自動車英国車に乗る人はいても英国紳士な運転手はいないのであった